日常演舞の食た日記にようこそさて本日の演目はこちらそれでは演武開演こちらマクドナルドの新作クッキークリームパイとマックカフェマカロンダブルナッツオレオクッキーバニラフラッテホットラペオレオホットラテを飲みたいと思いますあ食べたいのもありますねというい、ん、うに<笑>これからの日々にぴったりのスイーツたち 今年の暖かいクッキーでバレンタインを楽しんで欲しいと思いながらまだ早いからそれではチャンネル登録よろしくお願いしますこちらの小さくて可愛いマカロンからいただきたいと思います本当に夏感じられるのかなではふーんさっくりとしたマカロンやパイとまろやかなクラテ 知ってラテに浸かることでちょっとしっとりしたクッキーがどれも美味しくて一足先にバレンタインを楽しめるような商品たちですねうーん何て言ったらいいんだろうチョコレートを満喫できるマックドナルド新商品一足早いバレンタイン今年はほろ苦いそれとも甘いどっちなのかなまあ 自分はまあそういうのにあまり縁がないんですけどねでもチョコレートおいしく食べられるっていうのはやっぱり嬉しいですうん、うんえー、次は何を食べようかな新次の 新, 新商品も楽しみにしてますよではこれにて最後のレビューに移ります 最初に食べたマカロンの脂さ、噛んだ瞬間にナッツの香ばしさが口の中にぐわっと広がってきてさっくりとした生地とよく合っていました、ね、次に食べたこちらのとろけるクッキークリームパンがかんだ瞬間にオレオを流しオレオかどうか分かりませんがチョコクッキーのほろ苦さが溶け込んだまろやかなクリームサクッとしたパイ生地でどうどん広がってきてアップルやスコのンベリーチョコのーがまた違った美味しさがありました こうして食べるとクリームののパイというのもいをついてきます、ね、次に飲んだこちらのオレオフラッバニラフラッペはバニラの甘い香りが口の中にふわっと広がってクリームのまろやかさをこまに味わうことがあります冷たいのでバニラの香りをよりしっかりと味わうことがありましね。最後に飲んだこちらのオレオラテはについてですけどチョコレート。 クッキーの部分をひたすらに浸るとサクッとし食感で、ひたすってしっとりとしたまた違った味わいがあるんです。がフラッペと同様にバニラの香りもしっかりあって美味しかったです。うん今回の中だと、まあ、一番衝撃を受けたのはこちらのバニラバニラの香りが非常に強く通ってきたフラッペですね。もしマクドでも店舗があるのであればぜひ飲んでもらいたいです。 そしてマックカフェの店舗はなかったんですけどこちらのクッキークリームはマクドナルド商品なのでどこでも買うことができますとろーんとしたまろやかなクリームとチョコレートのクッキーの相性はバッチリなのでぜひ食べてほしいスイーツですねというわけで今回はフラッペとチョコキーパイを代表としてご添付させていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけるとそしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです